私たちの歌をこれからお届けします皆さんの応援のおかげですありがとう新曲のメンバーを選ぶ特別企画歌うのは南さん楓さんゆいさん さんそして私月ひじりです私たちを応援してくれた人企画に参加してくれた人皆さんが笑顔になれるように精一杯届けますお披露目までもう少しだけ待っていてください こんにちは、み皆さんたくさんの応援ありがとうございますおかげで私たちは選抜メンバーとして新曲を歌うチャンスをいただけました感謝の気持ちで胸がいっぱいです皆さんから寄せられた期待の声を励みにしてそしてもっと大きな舞台を目指して心を込めて歌いますよタイトルは「 ドリーミーミアニバーサリーお楽しみに望月聖です新田なみですたくさん応援してもらってこの場所に立ててまだドキドキしています<笑>心配しないで聖ちゃんの頑張りはちゃんと届いてるからファンのみんなにも私たちにもはい皆さんに。 大切な気持ちをもらったように私の気持ちも届けますうん心を込めて歌おうね私たちのドリーミーアニバーサリ ー, リ ー, ー, ー, サリープロデューサーさんあけまして。 おめでとうございますお正月からプロデューサーさんにご挨拶できて嬉しいですそれとプロデューサーちゃんイズリちゃんもほらほら、みんな集まってるよおはようございます、プロデューサー 私もよろししくお願いしますねひじりちゃんもはい正月早々生きのいい初ピーが見られましたこいつは縁起がいいものですひじりさんも添えて効果アップだ <笑>いいんですよせっかくのお正月ですし特に今年はみんなでお参りしておきたかったので新年早々大事なお仕事も控えていますから新曲の宣伝にレコーディングうまくいくように神様にもちゃんとお祈りしましょう応援してくれた人たちの。 期待に応えるためにも一生懸命頑張りますいつものお仕事とは雰囲気違うしメンバーもちょっと珍しい感じあるよねテンション上げろまさにドリームメンバー何かが起こる予感あるなじゃあみんな そそろそろ行こうかプロデューサーさんお願いしますお仕事がうまくいきますようにちゃんとお祈りできましたみんな熱心で息もぴったりでしたねこれなら。 新曲の企画も成功間違いなしですはいおかげでとっても心強い気分になりましたじゃあ次はおみくじいてこお仕事の運勢も占ってもらうんだく時の誘惑に抗えないのは。 だめですねいいでしょう受けて立ちます皆さんもぜひ御所御所はい私もやってみますあっでも悪い結果が出ちゃったら大丈夫その時は 結にんんで帰ればいいんだよせっかくの初詣だし占ってもらおうじゃーん小吉うーんよくも悪くもないようなコメントに困っちゃうやつ私は中吉ですねほらゆいちゃん 運勢だけじゃなくて中身の分も見てみましょう町人とかウセモノとかなるほどえっと…願い事は人の助けを得て叶うだってさみんなの力を合わせるのが大事 今回のお仕事にもぴったりの運勢ですねドリームメンバー同士力を合わせて頑張りましょうなぎの運勢はふむゆいさんと同じくし吉天き運は焦らずに木を待てとのことです両暮らしは快適ですね 私は父だったよ目標を早めに立てるといい結果につながるみたいいろいろ考えてみようかなふむちなみに点響音はえっと差し支えなしだねでもギちゃんどうしてそんなに点響音をあえて言うなら本能ですね引っ越しの予定もないのに。 マンションの広告をつい眺めてしまう久なぎ、14歳そういうお年頃です確かに間取りを見ていろいろ想像しちゃいますよねこの部屋は何に使おうかとか家具をどこに置こうかとかははやはりできる。 ギ<笑>ちゃんとは気が合いそうですねよくわからないけど数字合ってるならよかったのかなプロデューサーさんはおみくじどうでしたか<笑>私は大吉でした。 ましたね圧倒的運勢ナギでは到底立ち打ちできないこれが生属性かえっと競争してるわけじゃそれじゃあおみかしはどうしましょう結んでいってもいいし持って帰ってもいいですし 私は記念に持って帰ろうかな書いてあることも励みになりそうで後でちゃんと読み返したいです何 に, な, になんかいいこと書いてあったのはい新しいことに挑戦すれば 大きな成果があるってだから次のお仕事もいっぱい頑張ります ありがとうございます私もたくさんの人に応援してもらえてとっても嬉しいです普段のお仕事でも皆さんの声援には感謝していますけれど今回は特に応援の思いを感じましたすごく かくて優しくてみんなのメッセージも本当はもっと紹介したいんだけどね全部読んでたら時間がいくらあっても足りないんだって新曲の準備も。 着々と進んでいますよみずみずしくも深みのあるまろやかな仕上がりでさっぱりとしていてかつ芳醇な味わいです皆さんにもきっと満足していただけると思いますたくさんの人が私たちの背中を押してくれましたからその期待は絶対に裏切りませんよ 私たちの思いを込めた新曲「ドリーミーアニバーサリー楽しみにしていてください<笑>ありがとうございますじゃあ私たちは前室でお休みさせてもらいましょうちょっとだけ喉が乾いちゃいました 飲み物。いただけますか。プロデューサーさん。ありがとうございます。<笑><笑>温かいお茶を飲んだら。ほっとしました。私。ちょっと。緊張しちゃってたみたいで。 もいい感じだったしねプロデューサーちゃんよかったきっとみなさんが一緒にいてくれたおかげですみなさん落ち着いていて安心できたから。 に思ってもらえるのは嬉しいですねでも本当は私もちょっと緊張してたりおや楓さんは何事にも動じないタイプかと普段のお仕事とは雰囲気も少し違いますからね緊張というか背筋が伸びる気分でいました。 今回の私たちはファンの人たちに選んでもらえた立場ですしその声に見合う働きをとそう思いますそうですね今までにも選抜ユニットの企画はあったけれどこんなに大きな規模で行われているのは初めてですし確かにプレッシャーはあるけど。 でもそれ以上に励みにしたいなって思いますよねだねみんなに背中を押してもらった分ぐぐっと胸張っていこうよそれで応援してくれた人みんなが喜ぶような歌をゆいたしで届けるんだいいですね せっかく時代がナギたちに追いついてきたならこのビッグウェーブに乗るしかないそっかみんなはこの緊張を励みにしていいんですかぜひお願いします なるほど興味深いなぎファンの生の声聞かせていただきましょうこれは私宛ての応援メッセージですか あ, あ…こんなにたくさん嬉しい初めて聞いた時から楓さんの歌声の虜です。 これかからもずっと追いかけます<笑>ここまで言ってもらえると胸がいっぱいになりますね人生を輝かせるのは凪という価値ナギが導く思考の舞台へ訓練されたポエマーが続々と世界が。 順なぎ ナ, ナイズされているなこうして一つずつ読んでみると楽しいですねアイドルみんなの個性と同じでファンの声も色とりどりって感じでわかるーゆいたちと似た雰囲気の子もいるし意外な感じのファンもいるしいっぱい読んでも全然飽きないな そうですね一つ一つを受け止めてじっくり味わいたくなります私たちのどんなところを好きになってファンになってくれたのかとかどの言葉にも思いがこもっていますからやられっぱなしのギたちではありませんからね これだけアピールされたならこちらもお返ししましょう熱いやつですうんうんそういうことだよねアイドルとファンの絆ってやつはい私も精一杯の頑張りで答えます ちゃんの声に毎日癒されていますありがとうヒジリちゃんの可愛さを世界中に広めるつもりですみんなが私に期待してくれてる私の歌をもっと聞きたいって言ってくれる だから私ももっともっと新しいことにもこれから挑戦して今よりもっと素敵なアイドルになって。 ひじりちゃんの声ってすごく綺麗で聞いてて気持ちよくなる感じあるよねあありがとうございますでもえっと他のところで足りないものがあったりはおやひじりさん 何か気になるところがあいえなんとなくですけどもしかしたら課題とかもっといい歌い方があるのかもって。 くれてありがとうございますでも大丈夫ですよ無理してるわけじゃないのでただやっぱりディレクターさんに指摘してもらったことはちゃんと考えたいと思っていてラブソングの歌い方ってやつ 最初は難しいよね実に難しいギにも通じる難しみがありますさんもですか曲のテーマはズバリ遊園地デートしかしナギは遊園地ではドキドキよりもウキウキしてしまう性質です と、なぎタイプではなくもっと今どきなそうはあちゃんやゆいさんのようなあゆいはいゆいさんから今どき感を学び取るのも良いのでは今思いつきましたがいい線を言っている気がします 確かにさっきのレッスンでもゆいさんは楽しそうに歌ってましたとっても生き生きとしてていやそれほどでも<笑>でもユイ的には楽しく歌ってただけだしお手本になるかなはい みなさんと一緒にいていっぱい感じましたからみなさんが持っているアイドルの魅力を私ももっともっと素敵なアイドルになりたい歌でも違うところでもいろんなところでみんなに お疲れ様ですあらぎちゃん達のボーカルレッスンまだ途中でしたかおや楓さんに美波さんすみません今は自主的に居残り特訓をしていまして ありがとうございました。ユイさん、おかげで私、ユイさんみたいになれたと思います。私、ギャルでした。<笑>喜んでもらえてよかった。やっぱギャルは最強なんだよね。 ギャルの練習をしてたのそうなんです今回の新曲を歌うために今時の女の子らしさをもっと身につけたくてまあそういう理由で<笑>ひじりちゃんの一生懸命な気持ちが伝わってきましたよお二人は たたちに用事があったのでええ、レコーディング本番までのスケジュールについてプロデューサーから聞いてきたんですしばらく宣伝活動で忙しかったからレコーディング前にしっかり体調を整えられるようにお休みの日を増やしてもらえるそうですわあやった 正月かからずっっと忙しかったもんねプロデューサーちゃん気配り上手働き方改革は着実に進んでいるようですねならば凪も存分に羽を伸ばしましょうさあ聖さんもご一緒にビョンせーの。 いやでも私のんびりしてばっかりじゃひじりちゃん何かやることがあったりしたそのレコーディングの本番までにもっとしっかり準備しておきたくて課題も。 いろいろありますしそれはいい心がけですねでもちゃんとお休みすることだって立派なお仕事ですよお気遣いありがとうございますでもやっぱりできることはちゃんとやっておきたいんですファンのみんなに もっと喜んでほしいから今日の練習も忘れないようにちゃんと復習しますではゆいさんなぎさん今日はありがとうございましたひじりちゃん大丈夫かしら 無理をするようなことがないといいですけれどももももしかしてゆいひジリちゃんに変なこと言っちゃった言っちゃったというかやらせちゃったというかとなると凪も気がかりです何事もなければよいのですが。 だからせっかくのオフもちゃんと息抜きしてくれるか心配で考えてみたらさ最近のひじりちゃんって頑張りすぎっていうかあレッスンだけじゃなくてねもっと前からそんな感じだった気がするんだよねもちろんお仕事のために一生懸命なのはいいことですけどもしかしたら 気いすぎちゃってるのかもゆいたちにもやれることがあるならもちろん手伝っちゃうよふむこれはいいですね濃厚な飲み口と爽やかな後味の。 絶妙なハーーモニーまったりとしてそれでいてしつこくないまさに匠みの技です喜んでもらえてよかったギちゃんの感想も伝えておきますねあエデさんギさんおはようございます おはようございますささ肘りさんもどうぞかけつけいっぱいですよはあありがとうございますこれってオレンジジュースですかええ和歌山さんのみかんジュースです親戚から送ってもらったので。 よかったら他のみんなにもとなかなかお高いやつらしいです捨てでいただけてしまうとは羨ましい<笑>そうですね他にも地酒をいただけたり親戚付き合いは大変なこともあるけれどありがたいことも多いです 坂家にもそんなコネクションがあればもういっそ楓さんもうちの子になりますと久川凪久川颯久川楓かなりそれらしいあいいですねてちゃんはハーちゃんだから。 私は母ちゃんしまった母親ポジションになってしまうさすがにそれは優子ちゃんが黙っていませんよああ困りました久川家の一員になる道のりはまだ険しそうですああのー、ひズりちゃん おかわりですかあいただきますじゃなくてえー、っとお二人に聞きたいことがあるんです楓さんやなぎさんはどうしてそんなに面白いお話ができるんでしょうか むずかしいしい質問で す,、ね、すみません私インタビューを受けたり話すのも得意じゃなくてどうしたら私も皆さんたちみたいになれるのかなって。 ベ方ですし割といっぱいいっぱいな時もあるんですけど何も思うままにしゃべっているので考えたのではなく感じたままにとしかそうなんですか ちゃんと南ちゃんプロデューサーもおはようございます何かご用でしょうかはい次のオフの日の予定についてみんなに相談しに来たんですほうほう P じきじきのお誘いとはちなみに お出かけ先は 喜んでほしいです私たちの歌をみんなが好きになってくれて楽しんでくれて。 お仕事の役に立つのも大事だけど何より遊ぶのが楽しいからじゃダメかなゆいもひじりちゃんと一緒に遊びたい今回のお仕事だけじゃなくてこの先もずっと仲良しでいたいもんねあ私が皆さんと 答えたくて答えなきゃって考えすぎてたのかもそういうこともありますねもっと伸び伸びとお仕事を楽しむくらいが私たちにはちょうどいいのかもなるほど確かに濃厚な飲み口と爽やかな後味 どちらも大事ですからねはいじゃあ私も皆さんと一緒に遊びたいです楽しいこといっぱい感じたいです もちろんピーテイで。ご飯とおやつとお土産もいけますか？わーお。今日のピーはお大事。相変わらずしとっぱら娘。本日はお世話になります。でもプロデューサーも。 遠慮しないで楽しんでくださいね確かに楽しむことが第一なのはプロデューサーさんも一緒ですしみんなの保護者役だけじゃもったいないですよおーいプロデューサーちゃんカチューシャー買ってきたよ可愛いいポーズもお願い プロデューサーさんも乗ってますねキャストさん写真お願いしますジェットコースター楽しかったみじりちゃんも一行券いけちゃうんだねちょっと意外とも私もびっくりですでも皆さんと一緒だったから 気持ちが強くて思いっきり声を上げるのも気持ちよかったし何事もチャレンジだねうんおいしいこの絶妙な塩加減おつまみにしたいですねワインが合いそう の入ったクレープの入ったですか、はあ、いい匂いみんなで食べ歩くことで宣伝効果も期待大店もナギもウィンウィンの関係ですねささひじりさんも貢献しましょうお土産 何がいいかなみんなが喜ぶものって何だろうやっぱりお菓子がいいんじゃないかなみんなが食べられるし少しずつでも分けやすいしでもこういう時についに冒険したくなったりもします例えばあの。 人より大きなぬいぐるみとかなんとか詰め込めばあ冗談ですけどが楓さん冗談って言いつつ割と本気な顔してませんか遊園地に来た時「締めの一杯ならぬ締めのアトラクションは何に乗るか」。 どうしても悩んじゃいますよね楽しく終わるならあえて締めに絶叫系でスッキリとか<笑>デートなら観覧車でまったりとか<笑>でもせっかくならみんなで乗れるのがいいよねならばあのタコのアトラクションしかないでしょう 乗れるもんなら乗ってみろと言わんばかりのあの顔タコとの長い因縁に終止符を打つ時が来たかナギさんが本気の目をタコさんとどんな因縁がさすがに足がクタクタ <笑>本当に一日中遊んじゃったねとっても疲れましたけど元気をいっぱいもらえました皆さんとの思い出もたくさんできましたし楽しい時間はやっぱりあっという間名残惜しいですけれど さらさらお開きですねしかし家に帰るまでが遠足気を抜くと衝撃のラストに持っていかれます<笑><笑>ですね今日はありがとうございましたまた明日からもよろしくお願いします 静かだから特にそう感じますね今日のことがまるで夢だったみたいにしかし夜の公園というのもなかなか雰囲気がありますここもまた夢の中にいるようなワクワクプレイスですよ私も こういう雰囲気は好きです昔からよく星を眺めたり一人で歌ったりしていて<笑>おや気になりますねピートのファーストコンタクトはどんな感じでしたかやはり突然不審な様子で。 声をかけられてプロデューサーさんと会ったのは夜の公園で一人で歌っていた時ですそこにちょうどプロデューサーさんが通りかかって歌を聴いてくれて。 声をかけてくれました<笑>きっと私も同じように思いますヒジリちゃんの歌声は思わず聞き入っちゃうくらい綺麗だからそうそうファンのみんなもよく言ってるもんねヒジリちゃんはマジ天使って 天使なんて言われるのは恥ずかしいけどみんなが私の歌を聴いて喜んでくれるのはとっても嬉しいですひじりちゃんは歌を聴いてくれる人たちのことをとっても大事に思っているんですね。 私はいつも一人で歌っていたから歌うことは好きでしたけど他の人に聞いてもらう自信はなくてなのにずっと一人なのを寂しくも感じてて。 だからあの夜も心のどこかで思っていましたもしかしたら私の歌が誰かに届くかもってプロデューサーもひじりちゃんの願いを聞いてくれた天使様だったりして。 なんだかロマンチックですねそっかプロデューサーさんも私のあのありがとうございます大好きな歌を歌える場所をくれてみんなに届けられる幸せを。 教えてくれて。 思い出です。うん、私たちも同じ気持ち同じ思い出だよ改めてこれからも一緒に頑張っていこうね私皆さんのお話をもっと聞きたいです昔のことやプロデューサーさんとの出会い ではリクエストにお答えしてお聞かせしましょうか「ギプレゼンツ」はあちゃんの華麗なる生涯をそこはナギちゃんじゃなくてじゃあゆいもんちなったんの話とかしちゃおっかな<笑>みんなの休日は もう少し続きそうですねプロデューサーももう少しだけお付き合いください 準備はしてきましたけれどそれでもやっぱり緊張感はあります今回の企画でファンの皆さんの声がたくさん届きました単に私たちを選んでくれただけではなくていろいろな期待を寄せてくれていて今回は特別な舞台ですしみんなの応援も普段よりもっと特別に感じます選ばれた席に 重圧だって軽くはありませんでもやるべきことはいつものお仕事と変わりません全力で頑張って私にできる一番のパフォーマンスを見せますこれまでそうしてきたから選んでいただけたと思いますしその気持ちを私たち全員が抱いていますからファンの皆さんも満足すること間違いなしですよ 一込めるよゆいのファンがもっと増えて仲良しの輪が広がりますようにそれにいっつも思うんだ次のお仕事ではみんなと一緒にどんな新しいことができるのかな まだ応援よろしくねゆいとみんなの力でこの先もっと面白く盛り上げてこうよろしくちゃんそうですね私のようなアイドルが。 こんなに注目を集めていいか正直に言うとそう思うことも昔は少なくなかったんです女神や歌姫なんて呼んでもらえることもありますけれど本当の私は割と普通の人間ですからそれでもアイドルのお仕事を続けていく中で たくさんの方々に評価していただけました私の歌や踊りでみんなに夢を届けられていますもしかしたら私自身も夢を届ける立場でありながらそんな夢を見ている一人なのかもしれませんでもそれでいいんです アイドル高垣楓という輝きは私たちとファンの皆さんとで描き上げたものそれはとっても素敵なことでこれからも続けたいですから意外にもこの世界は。 なぎが考えているよりもなぎよりなのかもしれません分かりやすくネギで例えてみましょうそばを食べる時人はネギを入れますラーメンにもネギをそれからもやしも入れたりなんかして見た目はいいしどちらも野菜なので。 栄養バランスもうよしナギの魅力はネギやもやしというよりメンマかもしれませんがあのコリコリ感は癖になるし野菜なので栄養バランスもうよしところであなたは納豆にネギを入れる派ですか なるほどあなたにもいつか来るでしょう企画で納豆にネギを入れる日がそしてその時わかりますそれもまた一つのナギイズムなのだと ま、したこんなに大事なお仕事を任せてもらえるなんて夢みたいなことでもちろん不安もあったんですこんなに多くの人に期待されてだからちゃんと答えなきゃみんなを。 っかりさせないようにってでもいろんな人の言葉を聞いて事務所のみんなにも支えてもらって分かったことがあります大事なのは心から楽しんで歌うことファンの皆さんもそんな私の姿を見て。 してくれているんだって私は歌うことが好きで歌を聴いてもらえるのが嬉しくて誰かと一緒に歌えることはとっても幸せで歌を通してたくさんの幸せを分かち合える そんな世界が大好きなんですもちろんファンの皆さんもきっとだから私はこれからも歌い続けます私が感じるこの気持ちを皆さんにも届けられるように インタビューで心境を言葉にしたおかげかしら本番前とは 思えないくらい気分が落ち着いていますねうんんどんなこと喋ろうかなって思ってたけどなんか話せちゃったファンのみんなのメッセージを読んだりしてお仕事にちゃんと向き合ったおかげかな私の中でも考えがしっかりできました今日のインタビューも。 世に出るのが楽しみですねさらなる凪旋風が巻き起こるでしょう凪ちゃんはどんなことを話したんですかネギの魅力について熱く記者さんもすっかり凪ナイズされていましたよ納豆にネギを入れる日は近い <笑>何それゆいも早く読んでみたいでも今はレコーディングに集中しないとうん<笑>声の調子もバッチリですよひじりちゃんも行けるかなはい収録は別々でもみんなの心は一つですから。 でも心強いです<笑>ではいざスタジオへ凪たちの戦いはこれからだこれからも私はたくさん成長してもっと立派なアイドルを目指します 今日はそのための大事な一歩マイクの向こうで待っているたくさんの人へ私の歌を受け止めてくれるファンのみんなへこの気持ちが幸せが届きますように望月り歌います こんにちはでです高垣楓です今日は皆さんに私たちの曲をお届けします大好きな人と過ごす幸せ消えない思い出の輝きをこの歌に込めました聴いてください すごく楽しそうに歌えたよね私たちも嬉しくなるなおはようございますなぎの時間です何やら聞き覚えのある曲が聞こえましたがあらその映像はこの間私たちが出演したステージですね二人で見ていたんですか ファンのみんなからの評判もとてもいいですし楓さんも大活躍ですねひジリちゃんもいっぱい注目されててユイも嬉しいななんかファン目線で応援したくなっちゃういいお仕事をさせていただきましたでも実は MC は少し心残りだったんです ステージのですか変なところはなかったと思いますけど観覧車から写真を撮ってダシャレのつもりが気づいてもらえなかったみたいでえー、っと楓さんそれはちょっとだけ無理があったんじゃないかな 凪は気づいていましたよ一瞬悲しげな楓さんの顔凪でなければ見逃していたでしょうあギちゃんありがとうございますやっぱり私たち通じ合っていたのねそういえばヒジリちゃんはどこにいるんだろう事務所に来てた気がするんだけど 今は確かレッスン中だったかなプロデューサーさんも立ち会ってるみたいなるほどひジリさんは今この瞬間も歌唱力を磨き続けている凪もうかうかしていられませんねするかウキウキ けないいくらいレッスンしよっとそれがアイドルだもんね励まし合ったり助け合ったりそして時には競い合って刺激を受けたりもしてそんな関係でいられるのも私たちの良さですからね未来を見渡す天井の楽園がそこに。 いざ、みんなで目指しましょうはあレッスンありがとうございましたあのプロデューサーさん今日の私、どうでしたかはあよんでもらえてよかったです はい私も前よりはっきり見えるようになりました自分の中にある大切な輝きだからプロデューサーさんこれからもよろしくお願いします この輝きをもっとたくさんの人に届けられるように。